どうも桂朝吉です、えー、英語落語と日本語落語、えー、そして、えー、笛横笛の演奏を聞いていただきますまずは、えー、笛の演奏から参ります、えー、落語ではよくあの出林というものを使います話し方が舞台に上がるまでに曲を流すのでございますこれは大阪から発祥なんでございますが やはりあの舞台に上がる時も音楽、えー、三味線太鼓笛があった方がにぎやかで盛り上がるんではないかという大阪のサービス精神で、えー、考え出された「出囃子」の曲を何曲かこの「篠笛」「横笛」で吹かせていただきます。 ありがとうございいままししたたた、えー、笛、えー、出林を続けてて曲か吹かせていただきました、えー、最後の曲はなじみのある「あの桜という曲でございますけどもそれも出林に使うてある方はいてありますけどもね、えーまあ、こういうふうに、えー、横笛も日本の伝統芸能昔からある何百年も前からある伝統の楽器でございますそれをお落語でも取り入れてるというわけでございますが続きまして